八王子は、萩牛がいた頃、それは恐ろしい街でした。統一協会の教えを強制される。安倍政権の批判は許されない。統一協会の献金は当然とされました。2023年、統一地方選。ついに、立憲民主党が立ち上がりました。統一協会に侵された八王子を打ち倒すために、立憲民主党は、 自民党を完全にマットに沈めました。立憲民主党が上位を独占したのです。今日は立憲民主党の英雄4人を皆さんに紹介したいです。立憲民主党小林博恵さん立憲民主党伊智美さん立憲民主党安藤細美さん 立憲民主党浜野翔太さん。八王子だけじゃなく、うちの町にも来てくれ、と全国から声がかかっています。